お、こっからが見通し良くなってやばいのかこれ、どっちがいいなこっちの方がいいのかなやべ。はげてる。ばれるじゃん。こっちの方でも、こまりが引くからな。<笑>敵っぽいのはいない。 多分いないいやいないはずいなければいいのにでもあそこら辺から狙われそうみんなあっち側なのかな残り13人待っ、ま、うか シムラ後ろ後ろとかっていうのもねたまにあったりするんで残り12秒どこ行くあのあそこ入んじゃないかこっちだなっていうことはあそこかあの木だあの木を目指そうえ間に合うのかお味方さん撃ってるちゃちゃっと あこれ入ってない入ってないぞあれだじゃ あ, あの木だやべあこっちかやべちょっとまた手に汗が出てきたぞこれちょっと木まで行ったら不幸ちょっとおおお お、重いのほうが近い。いいじゃないの。<笑>こっちクリアでいいっすよね。こっちクリアでいいっすよね。やべえ、10人、さっきと同じだ、10人だ。ただ、あの時と違うのは、こっち2人。お スクワット4人と2人とかだったら嫌だな。もう打ち合って、ラスト22の対マン、お、対マンとかの方がいいな。鼻がかゆい、鼻がかゆい。ごめん、ね、ずっと補服の、補服ゲームやってんな。 セブンさんもあこれちょっと見渡しが良すぎる場所だなこ れ, これどうすんだ俺あっちあっちは行けんのかあの木かあの木行こうあいたいたぞ一人見っけた止め ち, ちゃおう いやべ、入ってないかも。ちょっと入ってないかも。あ、これ入ってないぞ。あの草まで行っちゃおうか。いやー、怖えこれ、なんか怖えな、ここ。もう死んだら後は任せたぞ、セブンさん。うわー、なんか地形。地形けど、地形けど、近いけど。近いけ ど, あどこだ あれなんでセブンさんその体力減ってんだあ、6人ちょっとやべえ。みんなあそこにいるんじゃないかこっち持っとこう。やべえ、ちょっと緊張してきた。これ、意外とベスポーじゃないかな、これ。これ左とか来なければ。あ、右来る来ない。やばいやばい。 5人あと3人えここ草がないぞ草がない入 っ, 入った入った入った草がないけど入ったいやー怖い怖い怖い怖いちょっとやめて打たないでえちょっとこれは一回手を拭きたい ちょっと離して手を拭くおほほほほほほ<咳>どこだパッチだよなこれ打てんのかな見えないなおセブンさんちいった これ残り3人じゃねえかあっちビっくりビっくり、読めて読めて読め て, 読めてすげえ緊張してきたぞあっちにいるんだおああ戦ってるのか 潰し合え潰し合うんだお前ら潰し合えなんとなんということでしょうこれ僕入ってないからあっち行かなきゃいけないよねちょっとこれは 自分の身を犠牲にして最高セブンさんを勝たせるかうん<笑>おお来た来た来た あっセブンさんありがとう何もしてなくて勝ったぞ。